ジョーさ、うんの、うん、いいところはね、も、は、う、い、本当に可愛らしいところ、愛くるしいところ、うれピー。ジ<笑><笑>、うんうん、ョーだです。今日で終了です。はいはい。というわけで今回は相手の好きなところ。 褒め合うぞ、会でーイ、はい、はい、というわけで、はい、今回はですね、うん、まあ僕ら付き合ってそこそこな、あのー、うん そこそこになるんですよ。<笑>そこそこってそこそこ の, あの年月が経つんですけど<笑>うんうん、うん、改めて相手の好きなところを褒めちぎり合って。褒めちぎり合って、うん。うん。いいことを言って言って、相手を伸ばそうっていう会にしようと思います。いいね。いいね。褒められて伸びるタイプですよ。そうそうそう。そうそうそうっていうのをやっていこうと。思い ま, まーす。せーの。や、えー、えー、<笑><笑>終了。 うん。どういう感じでやっていくのそうだなぁ。あ、せっかくだったらさ、見てくれてる、視聴者の方うん。に、うん、お互いのことをさ、こんだけいい人だよ、この人は。翔ちゃんこんだけいいんだよ。はいはいはい。俺こんなにいいんだよっていうのを、お互いにさプ、ねプね、プレゼンするのね。プレゼンしていこうよ。うん。その方がさ、あ、うん。あ、翔ちゃんこんなにいいところあるんだ。ってわかるじゃん。お俺のこともさ、あ、こんないい人だったのね。って思ってくれるかもしれないじゃん。よし、じゃあそれでやっていこう。そしたら、どっちからいくじゃあ、りょうから。りょうから。翔太のいいところ じゃあお願いしますはい、はい、ひょうょうまずね、翔、う、太、ん、のいいところ、1個目。ものすごく美味しそうに食べてくれること、ご飯を。うん、何でも。ほうほうほうほう多分、うん、中にはさ、ちょっと味付け失敗したなとかさ、はいはいあ、ちょっとこれミスったなっていう料理もあるわけじゃん。うんうん でも、うん、全部、おいしそうに食べてくれるほんとに。本当に。全部美味しいからさ。<笑><笑>はいやいやいや。ほんとにそう。ほ、うんとうん。それ、いいところ。ほ、うんとにね、人に好かれると思う、そういうところ。ありがとう。<笑>じゃあ次、僕が、はい。改善のいいところは、うん、うーん、どうしようかな。えっ、ー、と、顔で。顔。<笑><笑>顔。いや、でもそれも嬉しいよ。この顔が好きなの、僕は。どこがいいの うん、なんかほらみんなにさ、プレゼンをしないといけないからさ、顔のどこら辺がいいとかさ。えー、じゃあ目。ああ。目はね、すごくね、言われること多いかもしれない あ, あの、目力があるとか、あ目が大きいねとか、うん、俺のチャームポイントでもあると思う。うん、うん、うん。うん、いいと思う。うん、はい、次。そうね、翔、うん、ちゃんのいいところ二、うん、つ目、うんね。しっかりしてるところ、考え方が。うん。<笑>なんかね、はい、やっぱりこれ12歳年が離れてるでしょ<笑>でも、なんか、悟されるとかさ<笑>。 考え方を、こうじゃないのってね、言われて、あ、そうだなーってね、思うことはね、たくさんある。えー、しっかりしてないけどな、うん、俺。いや、しっかりしてる。なんか、根本がしっかりしてるんだと思う。<笑>なんか、考え方のシーンが、すごい、翔ちゃんのいいところ。<笑>恥ずかしいな。はい。うん、はい、じゃあ、<笑>次、僕。うん。うーん あ、<笑>えっと、うん、誰にでも優しいところ。あどんな人でも、うん、例えば、スーパーとか行ったとしても、うん、店員さんに対して優しくできると か, とか、相手が困らないようにやってるのがすごいなーって思っています。あ うん。そうなのかなま、うん。まあ、でも、ずっと接客業が長いから、なんか、相手の立場になれるのかもしれない。もしかしたら。あ あ, あ、なるほどね。うん、今、大変そうだな、とかね。うんうん。ここが好きなとこです。お、ありがとうございます。次。そしたらね、翔ちゃんの、うん、うーん。そうだな。三つ目。翔ちゃんのいいところ三つ目。はい。愛苦しさ。えー、もうね、うん、マスコット人形みたいな可愛らしさがあるわけよ。そ<笑>うなの。<笑><笑>顔立ち自体も可愛らしい顔してるっていうのもあるけど、仕草とかね、行動とか、 なんかそういうのがねすっごい可愛いらしい。ありがとうございます。うん。あ喋り方とかも。<笑>なんかねほんとにねゆるキャラみたいな感じ。<笑><笑>褒めてるよ。<笑><笑><笑><笑><笑>はい。うんはいはい、<笑>はい。続いてじゃあ僕が。言います。うん 見すぎじゃない。思いつかないな。<笑>ひどくない。思いつかない<笑>ひどくない、二つで終わったんですけど。ええ。俺のことをもっとプレゼンしてよ。見てるみんなに。少し頭がいい。<笑><笑><笑> 少, しね、少しね。少しね。まあ、それくらいがちょうどよくない。ああ、うん。学生の時に勉強しててよかった。ああ、よかったよかった。終了。 いや、なんかさ、うん、あんまりさ、ちょっと、うん、面と向かって言われることないじゃん。なんか、ね、まあ、顔立しいいね。とかさ<笑>、ね、こういう性格がいいね。とか言われることないからさ、嬉しいね。うん、嬉しい。俺も嬉しいよ。本当に嬉しい。うん、なんか、いい青うん。わかった。<笑><笑>いいねみたいな。うん。 なんかそういうのすごくいいかもい確かに、そうだね、うんうん。ついついさ、生活してるとさ、もうん、みたいな。あるあるちょっと嫌なところが目についちゃうからさ、いっぱいある。その都度やっぱ言っちゃうじゃん。いっぱいあるじゃないよ。い、うん、<笑><笑>っぱいある<笑><笑>やっぱいっぱいあるから、<笑>言っちゃうけど、うん、いいところとかさ、うん、あんまり言わないからさ。そうだね、確かに。褒、うん、め合うのが一番いいよね。うん。うんうん、こんな感じで、うん、なんか言っていくのはすごくいいと思う。うん。褒め合おう。うん。これからも。高めていこうぜ、お互いを。何 違うううなどどすのんかさ自分をさ、うん、モチベーションを上げたりとかさ、はい、今日も頑張ろうみたいな感じでさ、うん、なんかすることとかってある あー、うんうん。他の人から褒められたりとかするとさ、うん、モチベーションも上があったりとさ、うん、その日テンションもなんかちょっとルンルンな感じになる。まあ、いっぱいちょこちょこ考えてはいるんだけど、寝る前とかに今日は楽しかったけど、明日はもっと楽しい日にしようとかね。あそしたらもっともっと楽しくなって、どんどんどんどんね。うん。めちゃくちゃ最高になるじゃん。あれでしょハム太郎効果でハム太郎効果。<笑> そ, う そ, うそうそうそうそう。知ってる人は知ってるよね、うんうんうん。あれだよね。ハム太郎のアニメのエンディングで、主人公の女の子が、うん、うん<笑> ハム太郎の話しかけるんだよね。明日はもっといいことあるよね。あるよね。とか楽しい一日になるよね。みたいなね。<笑>そうそ う, そ う, そ, う, そ, う, そ, うそう。あ、そういう感覚ね。そういう感覚。ああ、わかるわかる、うん。俺は朝かな、うん、朝、なんか絶対自分の顔見るじゃん。あの、支度するときに。うん。そのときに、まあちょっとナルシストって言われるかもしれないけど、うんうん、今日もかっこいいねとか、うん、今日もイけてねみたいな感じで自分を見る。うんうん、ああ。 で、うん、ちょっと自分に自信を持って、仕事とか遊びにとか出かけるようにしてる。なるほどね。うん、大事。そう、うん。人が言ってくれなくても自分で言う、みたいな。<笑><笑><笑>うん、ちょっとね、ポジティブシンキングに、ね、なりたいから、うん、そういうことしてるかな。そうなのね、うんうん。まあでもね、大事だと思う、なんか。うん、そういうのも、うん。ね。はい。はい。はい。まあ皆さんもね、ちょっと試してみてはいかがでしょうか。はいね。お互いに言い合ったりとか、うん、自分に言ったりとかね、うん。すごくいいと思う。うん、うん ひにはいというわけで、はいはい、え今回の動画はですねここまでにしたいと思いま す, いますはい、私も僕も鏡の前で自分のこと褒めてみようと思っていただければチャンネル登録と明日はもっといいことあるよねハム太郎って方は高評価のボタンを<笑>お願いしま す, しますインスタツイッターティックとかもお願いしま す, しますではまた